こんにちは G です今回はビデオ編集の話です。ラズベリーパイでビデオ編集無理なんじゃないの ?CPU も非力だし GPU 支援もないのにできるわけない。そうなんです。無理は承知です。ネットで検索するとどのソフトが利用可能とかいう情報はあるんですがちゃんとテストしたという情報は ほとんんどありませんこのビデオの目的は今時点で本当に編集が可能なのかを調べて記録しておくことにありますラズベリーパイ4で利用可能なビデオ編集ソフトは2種類オープンショットと経電ライブですテストは部分2までの環境で行いますまずはインストールですが コントロールセンターからソフトウェアブティックを開いてソフトウェアをクリックします他のインストール方法もいくつか試したんですがこの方法が簡単かつ安全でしたはじめにオープンショットを検索してインストールしますオープンショットのバージョンは 2.4.32.4.3 は2018年のバージョンなので 2年前のバージョンということですね。オープンショットの最新版は 2.5.1 なので、アプリを起動したとき、ウィンドウ右上に更新版があると表示されますが、新しいバージョンにはアップデートできません。正確に言うと、リポジトリ追加すればアップデートはできますが、新しいバージョンは動作しません。次は k 電ライブ。 オープンショットと同様に検索してインストールします。経電ライブのバージョンは 19.12.3。最新版は 20.08.2 ですので、旧バージョンにはなりますが、最新版との時間差が半年ほどなので、そのうち新しいバージョンが出てくると思います。経電ライブは、 KDE Connect が一緒にインストールされてしまうんですが、やめてほしいな。いると思ったら自分で入れるから。テスト用に10秒の動画を3本、30秒のオーディオを1本を用意しています。それらをタイムラインに並べて、一般的な動画編集手順を試して、レンダリングするまでのテストを行います。オープンショットを起動します。 用意した動画、オーディオファイルをプロジェクトにドラッグします。動画を一つずつタイムラインに並べていきます。タイムラインの拡大縮小も簡単です。 動画を重ね合わせるとその部分は自動的にトランジションになりますタイトルメニューからテキストタイトルを作りますテンプレートがたくさんあってアニメーションタイトルも簡単に作れますここでは色とフォントを指定した単純なテキストとしますタイトルも 動画と同じようにクリップとして扱われますのでタイムラインにドラッグして位置や長さを調整しますトランジションからフェードを選んでタイトルの頭にドラッグして長さを調整します タイトルの後ろにも同じようにフェードを配置しますがこのままだとフェードインになるのでトランジションの反転を選んでフェードアウトにしますタイトルのフェードインとフェードアウト ちゃんと動いてますね2番目の動画はアスペクト比が異なるのでプロパティで拡大表示するようにします。 少しずつ動かしながら調整を続けていきますこれでおおむね完成ですなんだ簡単にできるじゃないかと思われたかもしれませんがオーディオを後回しにしたのには理由がありますまずはご覧ください。 まともに再生できません。いろいろ調べたんですが、解決方法がありませんでした。次に動画に書き出してみます。プロファイルをフル HD にして試します。実は何度も同じテストをしているんですが、システムクラッシュします。 そして分かったことは書き出しの際プロファイルを変更してはダメでパルサイズのままだとクラッシュしませんそれで書き出しがうまくいってもオーディオ出力がおかしいのは変わりませんセロロイドで再生してみます今度は停電ライブです 動画、オーディオファイルをプロジェクトにドラッグします。経電ライブではタイムラインが動画とオーディオに明示的に分けられた構成になっています。同じ要領で動画ファイルをタイムラインに並べていきます。動画クリップの下隅をクリックするとトランジションが指定できます。デフォルトはワイプですが変更できます。 プロジェクト内の右クリックでタイトルエディターが表示されそこでタイトルを作成します色とフォントを指定しただけの単純なタイトルを用意しますタイトルクリップの隅をドラッグすることでフェードが指定できます 2番目の動画をズームするのはコンポジションでエッジクロップを検索して動画にドラッグしますそして自動中央クロップをチェックします最後にオーディオファイルをドラッグして位置を合わせます 経電ライブにはプレビューレンダー機能があって事前にちゃんとレンダリングします少し時間がかかりますではプレビューで再生してみましょう少し音飛びがありますが再生できてますね レンダリングボタンをクリックして書き出しを試します。フル HD MPEG-4 での書き出しです。書き出した動画をセルロイドで再生してみましょう。 ちゃんとフル HD で出力できててうまく再生できてますねまとめですオープンショットは利用できませんテストでのオーディオの問題だけでなくテスト中に何度もアプリクラッシュやシステムクラッシュを経験し安定性に大いに疑問を感じています軽電ライブは多少の不便はあるものの基本的な動画編集機能を ラズベリーパイでで利用すすることができますただラズベリーパイのハードウェア上の制約から何でもというわけにはいきませんのでスライドショーを作る程度が現実的なところではないでしょうかご覧いただきありがとうございました来週には勤労感謝の日があります今年最後の祝日です ニーナメ祭という五国豊穣を感謝する祝いが、この祝日の由来です。ニーナメ祭については、1300年前の日本書紀にも記載があるとのこと。イニシエに思いを馳せながらも、ステイホームでコロナ対策を。ではまた次回。